おっさん、アマチュア、ロックンロール。イェイ。えー、どうもこんばんは、大蔵です。えー、今日はね、えー、仕事帰りに池袋におりまして、えー、男性化粧品の食しようとけいます。 とは言ってもね、化粧品のことなんて、資産農業には全く分からないので、この際、美容部員さんに色々聞いてもらおうと思ってここはですね、えー、池袋の成分の5階になるんですけど、ここに、えー、メンズコスメのコーナーがあるらしいんですさすがにね、女性の化粧品のコーナーで来たわけにいかないので、えー、ちょっと今日は<笑>この フレンズコスメのコーナーで美容部員さんに聞いてみたいと思うわけですすみません、男性なんですが美容部員さんに相談とかできるんですかねもちろん大丈夫ですよ当店はメンズ化粧品アラビスラボシリーズの専門店になります 実はアラフィフなんですが YouTuber みたいなことをやってまして撮影した映像を見るとクマというか目の下のたるみがひどくてなんとかうまく隠せるような方法はないかと隠すというよりもお客様ただいま50歳でしたでしょうかいやまだ46歳ですけどそろそろ年齢的なダメージがお肌に顕著に出てくる年齢ですので日々のケアこそ大切になってきますせっかくですのでお肌診断を受けてみてはいかがですか ああ、ぜひお願いしますでは、こちらのポインターを肌につけさせていただきますねああ、はい、どうぞどうぞしばらくお待ちくださいねはい、出ました親案外 A 評価とかあるじゃないですか結構良いってことですよねいいお客様、A が標準になりますお客様は弾力が良いとして、かさつきはギリギリ キメと水分が悪く、湯分が非常に悪いという内容です。そう言われましてもね、はっきり言ってどうすればよいかと。お客様をおひげを剃られる時にシェービングクリームを使いになられますかいや、全くですね。入浴時にお湯をふやかした後にそのまま剃って終わりです。それが一番ダメなパターンです。 おをそそられるシェーブングクリームはスキンケアと同時に行えるものをお使いいただき、アフターシェイブロードは必ず使用してください。そりゃすみませんでした。ところでお客様、アンチエイジングケアをお試しされませんかいいですね、ぜひお願いします。ではまず化粧水で老廃物を拭き取っていきます。こんな感じで角質が取れますよ。 うわすっごいですね次にエイジングケア効果のある保湿クリームでマッサージをしながら、キメを整えていきますあー、気持ちいいですねそしたらお客様は目元が気になるということで引き締め効果のある目元用クリームを塗らせていただきますはい、いかがですかえとりあえず左側だけ、なんだっけ、リフトアップクリーム アイクリームを塗って終わったんですけど、この分かりますかね？このシワシワのと、この多少こう張ってるっす涙袋張ってる感じ、こういうこういうことになるんですでは最後にコンシーラー効果のある BB クリームを使って肌のトーンを合わせていきます。えー、ということで BB クリームをあの塗っていただいた次第です。で変わるわなこれな。いや全然変わってると思いますねこれね。塗った感。 違うね。違いますね。あ、違う、違う。ええー、というわけで、えー、本日のおさむちゃんの。えんづけ商品を買いあさる会、いかがでしたでしょうか。えー、本日はこんな感じで、えー、終わります。えー、ではまた。